怒りの聖女来ましたキラーは誰だろうなー見つかったねえまずい聞かせやられたのは厳しい いやー破滅あるのか、これ言ったら発電機が。うーん近くにいるなら猶予ないし、とりあえず発電機つけるべきか。抱え上げるのか、ならいかなきゃ。 もう一人は真ん中か。そこが地下だったのもう一人は真ん中だし助けるしかない。板の方に逃げよう。ちょっと右行っちゃったのか。板倒しちゃったか。 僕の方に来てる今のうちに誰か起こしてあげてあ戻っちゃったおお、助けてくれた。 かなり後退しちゃったなー最初様子見る前につけ切るべきだったまた地下かーケイトか僕がチェイスしてる間に救助だなケイト見つかった ハントレスが戻ってくる前に逃げようキラーこっちに来るかなえ早すぎないあと3台急ごう 戻ってきたハントレスが移動したら真ん中つけに行こう。 に行ったねんあの子ラストじゃなかったっけこのハントレスうまそうだから厳しいなダメだ来てる しまったうん、なんでみんな出てからダウンするんだろう僕 また会う日まで。